みなさん、こんにちは。アフターとミュージックスクリールギター科講師の竹津でございます。ピッキングの話をさせていただいておりまして、この2本目の動画では、ピッキングの際に気をつけたいことなどをお話しさせていただこうかなと思います。気をつけたいこととか、避けたいこととか、ちょっとこ う, こうしたいなという意識をすること。そんな話をさせていただきますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず、それらは4つあります。ちょっと順番にお話をさせていただきましょう。それで、その前にちょっとピクチャーインピクチャーを。 画面をドンズバンバンバンと行いまして、できればギターを持っていただいて、手元の真ん前に鏡を置きながら、この動画をご覧いただけるとすごくうれしいです。その鏡で自分のピッキングをチェックしながら、ちょっと僕のピッキングと見比べたりとかして練習という感じでしょうか。それで、ひたすら1弦を連打し続けてください、<笑>動画を見ている間は。動画を見ている間はひたすらこうやって1弦をダウンアップ、ダウンアップでひたすら。 レンダし続けてください。それで、その中でその4つの、えー、気をつけなきゃいけないポイントみたいなお話をさせていただきますので、ちょっとこうピッキングのやり方を変えたりとかしながらご覧いただけますと幸いでございます。1弦レンダスタートです。どうぞ !1 弦レンダバーバーバーババと。とりあえず、その4つのポイントがある中の1つ目は、ピックと指の接地面積をできる限り多くするということです。1本目の動画でもちょっと触れたんですけれども、ピックの もう表に関しては、親指はこのベッタリバーンとくっついて、そで、その次、人差し指に関してはピックの裏側にそのバーンとくっつくと。極端に悪い例をやると、こういうつまんなピッキングという感じですよね。親指もちょっとしか触れていないし、人差し指もちょっとしか触れていない。こんなピッキングだと、ピックはすぐに回ってしまいますし、すぐにずれますし、まあ、最悪すぐにバーンと落ちてしまうと。こういうのを避けるために、親指はまっすぐして、ベッタリとこのピックの表にくっついて、 それで、人差し指の裏側に関しては、この人差し指を曲げて、側面でこのいい感じにこのべったり振れてあげるということです。これだけでも結構いろんな問題が解決するんですけれども、まあ、できる限り設置面積を多くするということはちょっと意識をしておいてくださいませ。とりあえず、このピックの深さに関しては浅くてもいいですし、深くてもいいですし、ちょっとお好きな角度で大丈夫です。こんなもんかなみたいな感じでとりあえず続けてみてください。これが1つ目です。 それで、二つ目に関しては、柔らかく持つということです。ピックを柔らかく持つんです。これの大げさに悪くしたバージョンをちょっとやってみるとすると、ピックをギュっッと握ってしまって、こうやって弦に引っかかってしまう。引っかかってしまいすぎるのを避けたいんです。まあ、こう弦がありましたと。 それで、弦に対してピックがたりますよね。このピックのセンターが弦に触れました。やあ、バーンつ っ, って。そして、ピックを少しずつ下に持っていって、まあ、弦を弾こうとするわけなんですが、このときに弦を強く引っ張ってしまうのに気をつけたいんです。ぎゅっと握っちゃうと、弦をわーっと引っ張って、ある程度のところでバボーンみたいううな感じになると思うんですけれども、こういうのは避けたい。できるだけ柔らかく持ってあげて、この弦に対してピックはある程度負けるわけです。 ある程度負けて、こうしなって、しなって、で、ある程度のところでこのままとピクが落ちてしまうので、<profesOR1> で親指がもうこれ以上いかすねえつって踏ん張って、弦をビヨービヨヨヨンと振動させると。ある程度のところで親指が踏ん張って、ビヨービヨヨヨンと行くわけです。それで、このしなり、この開き。ここがとっても大事です。実際はこんなはかないですけれども、実際はこんなに開きはしないですけれども、イメージとしてはこんな感じです。 弦とピックが当たる衝撃みたいなのを親指と人差し指の柔らかさが吸収するわけですよね。ちょうど車のサスペンションみたいな感じで、地面に当たったタイヤの衝撃がサスペンションを吸収するみたいな、そんな感じのイメージです。この親指と人差し指をできる限り柔らかく持って、この衝撃を緩和してあげる。それで、これがうまくいっていないとギュッと持っちゃって、ブーブーブーブブブブ、ドカーンってなってしまうと。 もしくは柔らかく持ちすぎてしまって、そのままポロリとどこかに行ってしまうというのが悪いパターンです。ある程度柔らかく持つということです。柔らかく、しなる、しなる。それで、これが薄いピックだとそのピック自体がしなってくれるからすごい楽なわけですよ。あのギューッと握っててもピック自体が勝手に曲がってくれるからすごい楽にピッキングすることができるんです。けど、僕が言っていた1ミリは使ってほしいというのはこの辺にあって、この親指と人差し指 の, この柔らかさが身につかないと、そのピッキングそのものがうまくならないと。 思うんですよ。これはそのピックの材質が全て助けてくれてしまっていたら、まあ、正しいピッキングというわけではないんですけれども、そのちゃんとこの柔らかく持つ動作、このしなりの動作が身につかないと思うんですよね。なので、まあ、少し難しく感じるかもしれないんですけれども、ちょっと硬いピックを使って、まあ、こういう意識を持って練習をしてみてほしいということです。はい、それが2つ目。それで、3つ目に関しては体全体をリラックスさせることということです。 上半身、肩とか も, もちろんそうですし、腕とか肘とか手首、指先に至るまで、もう常にこう力を抜いた状態でピッキングをしてほしいんです。大げさではなく、このピックを持っている親指が真っ白になってしまうくらい力を入っている人、もうギューッと握っちゃって真っ白になっちゃっている人、こういう人も少なからずいらっしゃいます。けど、こういう状態でピッキングすると絶対に引っ張ってしまうピッキングになってしまうので、本当にもう柔らかくです。もう何度も言いますけれども、この 軽, く軽くパラパラっと握ったときに、 ピックを ー, ー。んだ。このくらいの感覚です。このくらいの柔らかさでピッキングをするようにしてみてくださいませ。もう体中はリラックスです。もう力を入っちゃダメです。もういろいろとこの肘とか手首とか、特に指先とか<笑>あの、力めるポイントはたくさんあるんですけれども、そういった力めるポイントに力を与えるわけではなく、リラックスして弾いていく。そんな感じです。それで、四つ目に関しては、弦をしっかり振動させるということです。 弦をしっかり振動させる。<音楽>さっき言っていたそのピックを柔らかく持つとか、体全体をリラックスさせると、ちょっとこの 反, 反するような内容に聞こえるかもしれないんですけれども、弦をしっかり振動させないと、その腰がある音が出ないんですよ。けど、弦をしっかり振動させるためには、ほんのちょっとの引っかかりでいいんです。 ピックをギューッと握ったりとかすると、ほんのちょっとで引っかかりがでかすぎて、もうバチコン、バチコンとなってしまうと。ある程度のほんの少しの踏ん張りです。弦にこうピックが当たりましたと。で、こう さ, っさっきみたいな感じでしなってしな、しなります、しなります。それで、本当に親指がちょっと踏ん張ればいいんです。ちょっと踏ん張れば弦はしっかり振動するんです。ビョリョリョンと。でも、この踏ん張りが全くないという状態でも、すごいこのソフトな。 音になってしまいますし、逆に力を入れすぎても、バチバチした音になってしまうと。できるだけ力は抜くんですけれども、弦はしっかり振動させるくらいの力は入っている。踏ん張りは入っているという感じです。えー、そんな感じでしょうか。それで、これのよくあるパターンとしては、その自宅であんまり音が出せない方。 えー、結構音を小さくしようとして、すごいこう優しいピッキングになってしまうパターンすごくあるかと思います。エレキギターでもじゃかじゃか弾けば、まあ、こんな感じである程度音量が出るので、こういう音もち躇ちょしてしまって、いつも。ってなんてちゃい音で練習している方、少なからず、あっ、私のことだって思った方いらっしゃると思うんですけれども、こういう方は柔らかい柔らかすぎるピッキングになってしまうので、ちょっと気をつけていただけると。 嬉しいいなと思います。アンプから出さなくても生音でこのぐらいの音量が出るように心がけてみてくださいませ柔らかく持って体をリラックスしているけれどもある程度のところでピックが踏ん張ってゲームをしっかり振動させられるとそんな感じでございます別にコードの時だけじゃなくてピックターンの時でもそうです 多音でも生音でもこのぐらいの音量は当てるぐらいちゃんとしっかり振動させていくとよいかなと思います さっきもちょっと言いましたけれども、そのピッキングが緩すぎると音圧がなくなるし、腰もなくなりますし、その単純に音量も出ないですし、だからこうデメリットがすごく多いんですよ。まあ、フレーズによって、あえてソフトなピッキングをする時ももちろんあるんですけれども、力強いピッキングができれば弱いピッキングもできるはずという考え方でしょうか。でも、それが常にこう弱いピッキングでやっていると、振動させるピッキングがなかなかできなくなってしまうので、まあ、基本的に練習するときには、 ある程度の音量が生音でも聞こえるくらいの音量を心がけて練習していただけるとうれしいなという感じです、はい。以上が4つの事柄でございます。またちょっとおさらいしてみますと、まず、接地面積を多くするということです。ピックと指をべったりくっつけると、接地面積を多くする。そして2つ目はピックを柔らかく持つ弦をバチンコーンと引っ張るようなピッキング NG です。ある程度しなるんです。車のサスペンションのように衝撃を吸収するわけです。 で、3つ目に関しては、体全体をリラックスさせるということ。もう肘とか手首とか指先とかも力を入れることなく、もうすごいだらけた感じで、ブワーッと弾いていってほしいということです。それで、ちょっとそれに反するようですけれども、弦はしっかり振動させるということです。でも、弦を振動させるためには、本当のちょっと、本当にちょっとの踏ん張りでいいんです。もう力を入れる必要は全くないんです。 けれども、柔らかすぎるピッキングにはならないように気をつけてくださいということでございました。はい、ではで、は次の動画でもう少し具体的なピッキングの練習をしていこうかなと思いますので、よかったらそちらも参考にしてみてくださいませ。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>